海外送金にいくつかのポイントが影響してます。その中でマーケットの競争、技術の進歩、増加した規制、お客様の期待が影響してます。それに応じて海外送金をより早く、より透明度感があり、よりコストィフェクティブなプロセスとして臨んでます。 日本のお客さんに GPI オンボーディングのサービスは提供しています。要件に応じてより早くよりコストディフェクティブな GPI のオンボーディングプロセスを考えております。海外送金の一つの大きい壁としては、レガシーのシステムとプロセス。SWIFT の中で最新の技術を利用してお客様がより簡単に接続、マーケティンコを対応することを 考えておりますそのソリューションとして、アライアンスメッセージハブを用意しています。24時間365日対応のレジリエンスがある、スケーラブルなソリューションです。お客様のキー、コールシステムとして提供しています。アライアンスメッセージハブは SWIFT のメッセージだけじゃなくて、どんなメッセージでも対応する。ネットワークも SWIFT だけじゃなくて、どんなメッセージネットワークでも 対応すすることも可能です10月29日から30日、シンガポールで SWIFT Operations Forum Asia Pacific でお待ちしております。